こんにちはこんばんは皆様いかがお過ごしでしょうかココアートチャンネルココアートラジオへようこそいつもの動画と違って画面はずっと万華鏡が続きますもちろんこれから朗読する詩に合わせて少し編集をしたりとか演出したりしますけれども基本的にはずっと万華鏡なのでどうぞ聞き流しで何か作業をしながらお聴きください ココアートチャンネルで第23回 NHK ハート展の詩を朗読する企画第4回目になります。NHK ハート展は詩とアートを組み合わせた全国を巡回している展覧会です。今回で23回目になります。障害のある人たちが綴った詩に込められた思いをその趣旨に賛同した各界の著名人や芸能人、アーティストやイラストレーター、漫画家がハートをモチーフに アート作品で表現しています NHK 福祉キャンペーン NHK ハートプロジェクトの一環として障害のある人もない人も互いに理解し合い共に生きる社会の実現を目指して開催しています23回目を迎える今回は全国から 4,084 編もの詩を応募いただきその中から50編が選ばれました アート展は全国どこの会場でも撮影が許可されておりアート作品も詩も SNS やブログなどで拡散されることを歓迎した展覧会でありますということでココアートチャンネルでは大変恐縮ですが50編の詩を5つずつ朗読させていただこうという企画になりました私の朗読はとてもつなくてどこまで思いを表現できるか分かりません 間違わないようにしっかり読んでいるつもりですが、もしかしたら句読点など間違っている部分もあるかもしれませんが、心を込めて読ませていただきます。ハート展ではその方が何歳の方でどんな障害があるかも明記されていて公表されていますが、ココアートチャンネルではその辺を視聴者の皆さんに想像しながら、ご自分の心に問いかけていただきたい。そんな思いでお名前と出身地、そして詩を朗読させていただこうと思っています。 それから詩に寄せられた思いも紹介させていただこうと思っているので詩を書いた方々の思いを視聴者の皆さんがどうぞ想像の翼を広げて聞いていただけたらいいなって思っていますそれでは早速朗読させていただきます今回最初に紹介するのは栃木県にお住まいの郡司直美さんの詩です詩に寄せられた思いは子供のように いちご頬張る母の姿が今でも忘れられません「一緒に行こう」「叔父がにわかにいちご狩りに行こう」と言い出したたまに来てくれる叔父今亡き母が今はの際までいちごを頬張っていたのを思い出した母も一緒に いちご狩りしてるかな今年もまたいちご狩りに行ってきた続いての詩は岡山県にお住まいの笹川由紀子さんの 詩, です詩に寄せられた思いは「玉ねぎはみなで小さい畑に毎日水やりをしながら育てました」毎日観察する中で このポエムを思いつきました。一生懸命考えて作ったので、皆さん見てくれると嬉しいです。玉ねぎ。見るたびに大きくなり、丸っこいポサポサ頭のくりくり坊主で、土から少しずつ顔を出して、こんにちはって言っているような。 続いては福岡県にお住まいの笹原ゆりさんの詩です。詩に寄せられた思いは、まれに健常者になった夢を見ます。目が覚めても失望よりも幸福な気持ちが体を包みます。もう少し、と思いながら、その気持ちを抱きしめて、夢うつつを漂います。 逃避ここにいたくなくて心だけ外に掘り投げた続いては群馬県にお住まいの柴崎達也さんの詩です詩に寄せられた思いは。 僕は競馬が好きでよくテレビを見ています。G1 優勝馬の子馬が父馬に語りかける姿を死にしてみました。名馬になりたい。ねえお父さん、僕はお父さんになれるかなお父さんが走った時ってどんな感じ 大きいところで勝った時を覚えてる昔のお父さんはどれくらい強かったの負けた時って悲しいのかな僕はお父さんみたいに強くなれるかな超えれるかな僕がお父さんを 僕は名馬になりたいんだこの夢は誰にも譲れないよでもねお父さん僕はお父さんになれるかな続きましては東京都にお住まいの柴原貴子さんの 詩, です詩に寄せられた思いは今までそばで見守ってくれた周囲の人たちへの感謝の気持ちと 急速に視力が低下し続ける状態にくじけそうな自分への知った激励の気持ちです。坂道。緩やかな坂道をまっすぐ下っていく。少しずつできていたことができなくなる。道が曲がれば壁にぶつかり、壁がなければ 崖から落ちる。坂の傾斜が急なほど加速する分傷は深い。でも私には道を案内してくれる人がいる。怪我をすれば手当てをしてくれる人がいる。そろそろ平坦な道になってくれてもいいのに、みんなに助けられながら下り続ける。白状とともに前を向いて歩こう。 今回も5つの詩をご紹介しました今回ご紹介したのは一緒に行こう玉ねぎ頭皮、名馬になりたい坂道この5つの詩をご紹介しました詩に寄せられたコメントによったらその方がどんな障害を持っているのかがわかるものもありますがわからないものもあります当事者ではない人が 当事者のことを 100% 理解するのは難しいかもしれませんでも知ることで何かが変わるような気がするんです私はいつもこんな風に考えています知らないっていうことはとても恐ろしいことだと人は知らないがゆえに差別的な感情になってしまうことがある生き物だと思います 私が講演でお招きいただく時には大体セクシャルマイノリティの話題が多いんですけれどもセクシャルマイノリティのことも障害のことも知ることで理解が深まったり知ることで歩み寄ったり寄り添ったりすることってできると思うんです現代社会は本当に情報が溢れていて今現代社会に生きる子どもたちは自分で考えなくても飛び込んでくるものが多いようなそんな社会だと思います だからこそ自分の想像力や自分の力で何かを考えたり想像することって本当に大切になってくるんじゃないかなって思います。これからもこのハート展は24回、25回とずっと続いていくと思います。私も自分が絵を担当させていただくまでハート展の存在を知りませんでした。でも今回ハート展を知ったことでたくさんの素敵な詩に出会うことができました。同じ詩を聴いても 聞いた人によって、聞いた時の状況によって、聞いた時の環境によって、全然違うと思いますハート展では印刷されたものももちろんありますが、書かれた人の直筆がそのまま展示されているものもあるんです書かれた人それに寄せられたアートを見て、ご来場者様が何を想像するのかそんなことを想像するだけでもとても有意義だなって思います次回も 第23回 NHK ハート展の中からまた5つ詩をご紹介させていただきます。私の拙い朗読がどこまで伝わるのかちょっと不安なところもありますが心を込めて朗読させていただきました。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。